こんにちは太郎ですはいということでちょっとゴーゴーうるさいんですけどうちのハムちゃんが酸素をもらえないとちょっとヤバい状況なので酸素を送ってる音ですご了承くださいはいということでですね今日は医者みたいな格好をしておりますいやいやいやいやいやいやパリピ医者<笑>ということで1ヶ月経ちました<笑>ということでね皆さんお待ちかねでございます小花、えー、鼻矯正器具をつけて1ヶ月過ごしてみました まあね、基本的に1ヶ月といっても1日30分から2時間くらいの間編集してる間につけたりとかですけどもまあ、30日間つけましたで、その経過はストーリーに全部載せてますインスタグラムからぜひ見てくださいということで前回ね2週間2週間でやったんですけれども今回は1ヶ月ということで2週間プラスしてそのね、経過を見たいと思いますこれでね小鼻になっていなかったら僕はどうしたらいいのですか鼻の整形でもしたらいいのですか急に高田 まあ、とりあえずですけども花矯正をやる前の花がこんな感じで、えー、2週間やった後の花がこんな感じで今回1か月矯正をした後の花がこんな感じなんですけどもそれではねちょっとね皆さんも簡潔に見たいと思うので早速話していきたいと思いますいきますよよろしいですか皆さんせーのど どうですか横から縦横なんかね今多分ねつけて外した瞬間だからだと思うんだけどすごいシュッとはしてるよね鼻筋がスッて綺麗に見えるよねどうですか高さはどうなんかな横顔見れないからさ高さも上がってんのかな はい、でも正面から見たらね結構ねいい感じの綺麗なスッとした花になってるなって思います僕ははいなんかねやっぱり、えっと、同じこれを使ってやっぱ成果が出たっていう人もいれば成果出なかったっていう人もいるのでやっぱり個人差はあると思うんですけれどもまあそのやっぱり何事も続ける力途中で途中で諦めない力ってのが、まあ、何事も大事なんだろうなって思います本当にね花が嫌だったらだって強制じゃなくて整形すればいいわけだしっていうことなんですけども まあ、僕は整形するほど気にしてもなかったので、まあ、鼻矯正ちょっとお試しでやってみたんですけども、まあ、意外とね自分の好きなスッとした鼻になったと思いますね気になった方はぜひやってみてください Amazon で鼻矯正器具みたいなので調べると2000円くらいで出てくるので僕と同じものが買えると思います、まあ、メリットデメリット的なことは前回の2週間の動画で話していたので、まあ、そちらの動画を見てください、はい、今回はね1ヶ月後の結果でした はい、もしねまだ続きが見たいっていうコメントが多数あった場合もう少し続けさせていただくと思うのでぜひ今後ともよろしくお願いします。じゃあタロでしたババイバイ